じゃあお返しといっては何なんですけどお返しはい今年新年一発目のエロ大喜利を<笑><笑>何なんなんですかギブアンドテイクのテイク<笑>ん、うんはい、<笑>みんなが返してくれるやつです ね, そうですねやりたいと思います、はいはいはいえー、年末にテーマ募集したメールを読んでいきたいと思います、はい、今年新年一発目のテーマはエロ漫画雑誌ランキング最下位を取った雑誌の表紙とはです 本当に表紙って大事ですからね。はい。うんうん、うん。<笑>女王の座の。絵が強い。んだ<笑>絵が強いですね。うん。確かに。はい。じゃあ、早速紹介していきたいと思います。はい、お願いします。えー、っと。ノリナガスクジラさんからいただきました。あすエロマンガ雑誌ランキング最下位を取った雑誌の表紙とは。 巻末にありがちな時事ネタエロ漫画をピックアップしたせいで、総理大臣みたいな人が表紙を飾っている。<笑>ああ、最後の最後の四コマとかでありますよ。はい、やだな、はいうん。えー、亀パズ番カさんからいただきました。ありがとうございます。タバコの箱のように、お腹があなたにとって大切な大体三十分を奪う原因の一つです。と注意警告が迷子を欠かさず書いてある。 結構な大文字ですよあのタバコのバランスで言うとためんのよでもこれすぐみんな慣れそうですね、うん、いやいやそうタバコの時にそうやったけど<笑>あれ関係なくなったけどはい、えー、ジンさんからいただきましたあざすデカデカとついに事務所から OK が天心向かいセミヌード関東六十九ページて書いてある 大, 問題大問題だわ大問題だわ事務所なんて OK しか出してねえ<笑>すごい量取るないいですね セミで終わるな。しかもちゃんと五十九ページっていうところに。<笑>い や, いやその数字のエロさはいいんです。<笑>エレガントなマシンさんからいただきました。ありがとうございます。お寺の掲示板に書かれてそうな言葉が達筆で書かれてる。<笑>うん冷める。冷める。糸<笑>は生けし物がみたいな重めのやつ読みたくないよムラムラしたときに。え<笑>下ネタ係長さんからいただきました。ありがとうございます。パイズリかと思ったらペイズリーだった。何言ってんだよ。<笑>何言ってんだよ。 それは何なの表紙でェ<笑>ズリ柄ってことは<笑><笑>言てんの叩きつけたくない、うん、2021年もう一番バカですよえティーンポジオカさんから頂きました「やかましいわタイム誌」みたいに腕を組みドヤ顔で映る向井星太郎特集が「世間はどうか知らないがわしの股間はどうかしている」やかしいわ「2020年版わしの股間に最も影響のある100作品」<笑>バカな<笑> つらつら長く文章を書いて送ってるけどさピンポジかあのさラジオネームも考えた方がいいよ い, いい加減にしてよどうかしているのはお前だろ親がつけた名前ですよいや違うよ親がつけてねえよ人の名前にそんなひどいこと言わないでくださいだ自分がつけたの決まってるでしょあ下ネタ係長さんからですあ娘が書いた父親の似顔す冷めんのよやっぱ純来られたら無理よ こっちはもう爆発的な性欲で言ってんのにあじゃあ次ちゃんと順じゃないっす頼ますよ明人たたんさからいただきましふ ん,、まあ、いいんどし姿で田植えをしているおっさんの図いやそれは<笑>極端な雑誌になっちゃうから違うテーマになっちゃう<笑>あじゃあ今暇を持て余してる人にいい感じ で, すあでしょう M ゴリラ」さんからいただきました「君の好きな色に塗ってね」と乳首塗り絵になっている<笑><笑> 真っ白ってことですからね。雑誌としてはいいのにね、悪くないね。<笑>えー、芋虫虫さんからいただきました。ありがとうございます。天神の二人がブーメランパンツを履いて向かい合ってる。ああ、これは私結構売れる気がするんだよな。売れるか。売れるか今びっくりした。<笑>こんなナチュラルなツッコミ久しぶりにした売れるか。こういうサムネイル作ってみてください。売るか。<笑>あ、次のもなんかちょっと売れそうな気がする。本当ですか。えー、小次郎さんからいただきました。ありがとうございます。全部モザイク。 <笑>あでも売れそう確かに気になるこれ売れそうですよねそれは売れそうだなはい風、うんえー、明さんから頂きましたありがとうございます生産者の顔が見えるああもう一番ダメ<笑>でもこれがすごい美人な女性だったら、うん、あら話は違うわね<笑>和顔になった話は違うわよそうなったらいや でも結構ね、巨、はい、人な先生方って多いじゃないですか、漫画家もそうだし、はい、漫画もね、はい、他の漫画もそうだから、それがあるとあれですけどね、うんうんうん、でもまあ、そうか、でもまあ、うん、なんかあれか、<笑><笑>でもその賭けに出るのもなかなかだな、はい、うんえー、最後です、はい、あゆか遠野さんからいただきました、本棚ではなくブルーシートの上に並べて売っている、<笑><笑>それはね、それはもう。 確実に中古じゃな い, のっていうとこで<笑>中古、そうですね、うん、新品同様の中古かもしれないです ね, ねはい、うん、え向井さん良かったのはありますかそうですねト好きなのはバカだね向井さんいじりネタ結構多かったですねああそうあそうですかブーメランパンツとか確かに<笑>まあねいやブーメランパンツまあ俺はこれかなはい、えー、下ネタ係長のハ灰釣りかと思ったらペイ釣りだです<笑><笑> 発注をちょっと間違えちゃったんだよな。<笑>ちょっと間違えちゃったんだよ。<笑>ありそうだもんな。そうありそ う, そ う, う。このミスはありそう。ありそうだもんな。はい